髪型でございま す,、はいでいますはい、美ちゃん、よろしくお願いします。美 みよ ち,、ね、ちゃん。<笑><笑><笑><音楽> せ、はい の, の, ülpanel… ね、の。